スーパージー GT プラスこの後すぐ GT 界のイケイケ男関口優秀再確認あやっぱ俺すごいな違うないつでも抜いてやろうと思っ余裕でした強気な発言に負けない走りが持ち味そんなイケイケ男のレース人生とは さらに新型となったホンダ N1 のスポーツグレード RS を徹底解剖その前に GT プラス流インプレッション気になる車にロックよっしゃい GT プラスが今気になる車をピックアップし徹底的にインプレッションあー美しい 今回は6年目にして初のフルモデルチェンジを遂げた水素燃料電池自動車トヨタ新型ミライにロックオン僕はこれ4年前に先代の未来に乗ったことがあるんですけどこんなワイルドでしたっけあの時もううちょっとこう かわいらしいといとうか、うん、こんんなななスポーティーな印象じゃないんですよねなんかねサイズも大きくなってるでしょ、はい、今回その水素タンクのレイアウトも変わって、はい、さらにそれが低重心になってね結構変わってるみたいですよ2014年に燃料電池自動車としてデビューした未来その未来が初のフルモデルチェンジを遂げた レクサス LS と同じプラットフォームを使いボディサイズは一回り大きくなった横溝さんそもそも燃料電池自動車、はい、って不思議すぎるんですけど、うん、どういうことですか<笑>不思議すぎる ね, ぎるね自動車、ね、ちょっとね説明する前に見てもらいたいものがあるんで、はいはい、ああちょっといいですかあすはいさあ、そうそうそうそうそうそうだううねうどうですかこれ これはエンジンですかいやこれ違うんですよこれはここで燃料の水素と酸素を化学反応させて電気を作っているんですよ未来はガソリンに代わる燃料として注目されている水素を使用するこの fc スタックと呼ばれる装置で外から取り込んだ酸素とタンクに収められた水素を化学反応させ発電 その電気を使いモーターを回して走る仕組みになっている電気自動車のように充電するのではなく発電をしながら走る車だしかも排出されるのは水だけ環境にも優しい究極のエコカーなのだこういう未来のような燃料電池自動車の時代が まくるんですかね。うん、まあ、世界はね、今そういうふうな動きになってきてるんで。はい、果たして未来は現実的なのか、探っていこう。えこれ、うんま、この未来は満タンにして、どれぐらい走るんでしたっけ。ね、この Z グレードは、えー、750キロぐらい。はい、え, えめちゃくちゃ走る。めちゃめちゃ走る。ええ、めちゃくちゃ走る。電気自動車でも、その走れないイメージが。うん あるんですけど、うんうんうん、水素なのにもっと走るこの新型未来水素を満タンにする費用はおよそ6000円まだ水素の単価が高いため燃料コストはガソリン車とほぼ同じぐらいそして気になるのは水素ステーションの数だが日本全国で137カ所とまだ少ないようだが。 日本政府は昨年12月2030年代半ばまでにガソリン車の販売をゼロにすると発表世界で脱炭素の動きが加速する中次世代の燃料としてこの水素にも注目が集まっている水素が普及し水素ステーションが増えれば必然的に単価も下がるはずださらにこの未来は。 電気気を作るために入れた空気がきれいな空気になってて外に出ていくんですええじゃあ走れば走る分空気をきれいにしてるてとですか、うん、その通り未来は発電に使う空気を強力な洗浄力を持つフィルターを通して取り込むそのためきれいな空気が外部に排出される走る空気清浄機だ サイズ感で言うと、あと高、こなんだろ、高級セダンのね、うん、なんか。レクサスの L. S. とか、はいはい。ぐらいのサイズ感で感じますよね。うん、き い, いや、ちょっと中、座ってみますか。ぜひなんでぜひいいですかね、はい。めちゃくちゃ高級感ある。高級車。だね、うん、シートもすご い,、はい。座り心地いいし。はい、この辺の、うん。なんだろう。 イインンテリアのデザインも高級感を際立たせるしすごいですねボディサイズも大きくなり先代の4人乗りから5人乗りに横水さんいかがですか、はい、いやあのねでも普通に違和感なく座れるし、うんうんもうはい、この辺っていうのはやっぱりそのそうですねここは今ちょっと気になったところかな これ来てるそれがあるってことなんですかあの多ん水素のタンクが、はい、ここにここのセンターコンソールのこの下に配置してるからこういうレイアウトになってるんじゃないかだからどうしてもやっぱここはちょっと ね, ね真ん中の人はちょっと足を広げて座る必要があるかなそこはちょっとまあでもしょうがないのかやっぱりトランクルームはゴルフバッグが3つも入る容量 中尾さん、はい、この未来に搭載されている駐車サポートシステムかなりよくできているそうなんですよそうなのそうなんですやってみますか未来の駐車サポートシステムは区画線がなくてもスペースを感知する優れものだというそのシステムを使った縦列駐車を中尾が体験来たじゃあ行きますよ 挑戦しますしすごいいいいいい何もししててまません本当だハハンンドル持ってななフリー交すおおおおおお大丈夫ですか怖い怖い怖い大丈夫か結構な角度でいくな ほんに止まる止まる大丈夫全身します止まったすごいえっえっちょっと大丈夫か心配上手すごいね見てくださいこの衝撃すごいすごねえすご い,、ね、かすごい確かに 結構後ろも攻めてたよ ね, 今ね攻 め, てましためちゃめちゃ攻めてるめちゃ め, ちゃ攻めてるちちゃうまいです先代の未来は電気モーターをフロントに積み前輪を駆動していた新型はモーターをリアに移し後輪駆動に変更されたバッテリーもリアに搭載し車の前後重量バランスも 総的な50対50を実現。果たして走りの実力は。おう。うん。スーっと行きますね。静かだね。それに重量配分が前後50 50って言うんですよね。この50 50だからこそね、このワインディングの切り返しとか、はいはい、うん。もうすごい曲がりやすいし、運転しやすいし。 あとトヨタでもねこのボディ剛性がトップクラスって言われててコーナリングしてる時のやっぱ剛性が高いんでこのロール感も少ないし、うん、あの足も硬くないし柔らかすぎずでそうですねうん一番みんなが乗りやすいぐらいの味付けです、ね、こんな味付けここで中尾にドライバーチェンジ クラウン乗ってるみたいいでですす か, かんないですけど水素燃料電池のクラウンクラウン<笑>モーターのトルクもやっぱり踏んだら踏んだらしっかり加速しますしねうん速いしかも今きれいな空気をちゃんと排出してるっていうのがすごくあのいい人になった気分ですよ<笑>確かに 果たして未来は現実的なのか新型未来いかがでしたかちゃんと走る人のことも考えてくれててそこは雑にしてないじゃないですか、うん、ちゃんと走る楽しさを残した上でより環境にいいものを置いてなってるのが、うんうん、地球を考えていくエコ化っていうのはもうこの未来 Z も含めてこれからどんどんどんどん進化していくんでしょうね、うん 未来が走りまくっっててる日本になってる、うん、か, にかもしれないですよねい続いての気になる車は新型となったホンダ N1 いやーこれ待ってましたよ、うん、すごい気になってましたから<笑>はいだって中尾君はだって N1 マイスターでしょはいはいもちろんですよもうねやっぱりね<笑>何で<す>私<笑>、うん、戦ったからねレース出たからええ知らないの そう3年前中尾はレースに参戦したその時乗っていたのがホンダ n 1サーキットの相棒中尾にとって思い出深い車なのだデビューから8年にしてついにフルモデルチェンジしかも中尾注目の劇的変化が起こっていたのだその n 1 r s にロックオン こちらオートマーとマニュアルがあるんですけれども、はい、今回はマニュアルでご用意させていただきました、うん、マニュアルの方がやっぱ楽しいは楽しいですよね、うん、こういった、うん、ましてやこのね、うん、ちょっとスポーツに振ったモデルですからそうこのマニュアルトランスミッションの追加が新型 N1 の気になるポイントスポーツグレードの RS のみに設定される 結構この辺やっぱ印象的じゃないですか、うん、やっぱ ね, でのね RS のロゴが入って、はいうんうん、このはにかみ構造のね囲気、はいはいね、こういうとこもだけど、うん、全部がな ん, かなんか四角のフォルムというかああ確かにそうだねすごい、うんうん、フルモデルチェンジではあるが実はボディーパネルは先代と同じ人気のデザインはあえて変えず LED を多用するなど最新装備に置き換えることで細部が洗練されている RS はマッドブラックのスポーティーなホイールを装備中尾はどうやら車高が気になる様子うーん確かにもうちょい攻めたいんじゃないか r スに出た時はもっともちろんね、うん、攻めたやつに乗ってるんで、うん、そうするとやっぱすごい曲がるんですよはいはいはいはい下げはンはとはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはマイスターとしてははいしいんい<笑>、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはは シフトはやっぱここまあな運転してるうちに慣れるかもしれないですけど、うん、どうしてもこの辺にある、うん、確かにポジション的には、はい、ポジション的には印象なんで、うん、そして荷重移動を確認できる G メーターを装備これも RS 専用マニュアルだしその車の走りを楽しむ人たちが欲しいこう機能というかそうですよね、うん、そうそうそうんだってそういうところちょっと面白くないですか軽自動車にこの機能をつけるっていうのがやっぱり<笑> 後部座席は大人でもゆったり座れる広さとなっているいいねではここから走行インンプレッション 660cc の直列3気筒ターボは改良されスロットルレスポンスが向上運転支援システムホンダセンシングは全グレードに搭載され価格は200万円に収まっている果たしてその走りは ののシフトのフトィーリングはどうですかでもしっかり入ってくれるからなんか入れやすいです、ねうん、確かにどこにそのギアのポジションがあるのかのははい、はい、分かりやすいと、はい、運転してても ね, あのねストレスなく走れるでも軽のでそうだよね軽自動車だからね N 1はそうなんですよ 軽快にき上上がるエンジンンジのフィーリングは上々ではコーナリングはどうか僕はあんまり意外と思ってたより少ないかなって思ったんですけどロール感みたいなまあスポーツってい う,、うん、いうカテゴリーでもうちょいんかもう気持ち い, いなんかこうしっかりしててもいいのかなっていう気がしますね足かより楽しくなる気がしますけどね、うん、続いて横溝がドライブ 運転してればそのなんだろうスポーティーだし、はい、楽しみもあるし、うん、で助手席座った瞬間なんかあの座る位置が高いからいか急になんか軽自動車なんですよねーシートの素材は異なるが配置や形状は全グレード共通これには横溝からも辛口チェックが入ったシートのこうボールド感はもう少し欲しいかな あそうですね、うん、この RS に振るのであれば、はいはい、なんかそれでもう少し雰囲気が出てもいいかなっていう気はしたけど、はいはいはいまあ、でもあれあの運転してみて、はい、そのギア比がクロスミッションなんで、はい、その結構そのなんだろうシフト操作をするっていうか、はい、すぐにこうシフトアップシフトダウンして、はい、こう走れるんで、はいはい、そういうところではなくこう、はいはいはい、走ってる感があるかなってい う,、はいはいはいうね、軽自動車でこれをやろうって思うのはすごいですよね 久しぶりに N1 に乗った中尾は参戦しますか<笑>あい や, いや楽しいですねやっぱ、うん、あとマニュアル 初めてだったから、はい、あ軽自動車のマニュアルって結構楽しいなと思って、うん、でまたねここからそのなんか自分好みにこう味付けしていきたいなっていう、うん、あのところもあって、うん、n 1マイスターが多分、はい、あの自分好みにして仕上げてくれるんじゃないかな<笑><笑>いいそういうことをやりたくなる車ですね、うん、レーシングドライバー関口裕姫その男はいつも強気な発言で 自らを鼓舞する負けたくないというか誰にも負ける気がしないんで再確認あやっぱ俺すごいな違うないつでも抜いてやろうと思っ余裕でした花柱の強い自信か。引きあれもちろん行きますありがとうございありがとうございます<笑>そしてアグレッシブな走りでサーキットを沸かせるさあ来るぞ先行口は絶対来 いつしかイケイケ男と呼ばれるようになったそれを関口はどう受け止めているのかいやあの全然何も嫌な気持ちになんないしまあそのまんまそのまんまだなと思いますイケイケ男のエース人生に迫るこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします ケイケ伝説 F1 に憧れカートを始めた関口は14歳でチャンピオンを獲得19歳で全日本 F3 選手権にステップアップその頃関口はこう振り返る「短期です短期でせっかち」 怒られるしあそうですね、まあ、4に上がってから怒ら怒れます、ね、2007年スーパー GT300 クラスにデビューすると第5戦都合で存在感を示したその走りはまさに歓喜でせっかち性格が現れていたもうちょっと我慢しておけばこのペースが落ちてくるから抜けるのに。 なんで待たないでそこで抜きに行ってぶつかっちゃうのってことが結構若い頃ありましただが関口はデビューイヤーにして初勝利をつかむ<笑>すると大先輩であるパートナーの飯田明は関口に厳しい言葉をぶつけた<笑>天狗になるな会った直後に 電なる な, なって言われたのは全く記憶ないんですけどあの、まあ、褒められたことはほとんどなくて基本的に常にダメ出しをされてたんでその中で調子乗るなっていうことはあの常日頃言われた記憶はあります F1 を目指す関口は翌年ヨーロッパへ渡るするとその才能を認められ F1 に参戦するフェラーリの育成ドライバーに選ばれる しかし、思いいもよらぬ事態が待っていた向こうでスポンサーを資金集めてもらって乗れる予定だったんですけど、そこが、まあ、リーマン・ショックの影響もあってあの、向こうでちょっと無理だって話しちゃったんで、自分のほうで何とかしたいって気持ちが強くてあの、頭の中はそれだけだったんで、そういう評価とか、そういうことは考えてなかったです結果、帰国を余儀なくされた。 チャンスをつかんだのは2012年この年デビューする日産 g t r g t 3での g t 3 0 0参戦パートナーは千代勝政だった、まあ、周りと比べて僕らちょっとデビューが500でデビューが遅いねっていう状況だったんで、まあ、300で結果出してやっぱり500に上がりたいって気持ちが2人すごい強かったんで。 すると関口は千代勝正とともにニューマシンの g t r g t 3に初勝利をもたらすこの走りは高く評価されたそして翌年 GT500 にステップアッププア関口は運命を自ら切り開いたそんな関口の意外な一面を共に戦った千代が目にしていた ああやって結構、こう、なんていうんですかね、あの、やんちゃそうに見えて。新しいエノボックス。イケイケ男の意外な一面。実はでも、ああやって結構、こう、なんていうんですかね、あの、やんちゃそうに見えて。結構、あの、繊細なところも多くて。結構、その、雨のアウトラップとか、いろんなセッティングに関しても。 結構繊細なところが多いなと思いますねしかしその繊細さをカメラの前で見せることはないその理由とは一緒にカートルとかホームラームラーとか切さたく磨してやってきた、まあ、今でも友人たちがいてちょっとやっぱレースやってて不安なこといっぱいあるんですけどそういった時に、まあ、彼らがやっぱ後押ししてくれ て, て彼らの気持ちを背負ってあのレースやってるんですよ これはタイでのトレーニング。アングリー精神を忘れないため徹底的に自分を追い込むという。小学生一年生ぐらいこんなちっちゃい子たちがもうみんなジム通っててそれで盛況立てで行きたいっていう自分もあの刺激されて。サーキットを熱くする関口の走りは持って生まれた性格と強い意志によるもの。 そして近年チャンピオン争いに食い込みその存在がますます注目されているだらっているだらっている英雄譲らない譲らない山下と接触だ全然一番なれる要素はあると信じてますよ今期もイケイケ男はサーキットを熱く盛り上げてくれることだろうこの後 素敵なプレゼントのお知らせ。自動運転。幕戦は4月10日予選11日決勝舞台は岡山国際サーキットそして開幕戦の観戦チケットをごく20名様にプレゼントします番組ホームページからご応募ください